皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年4月1日、今日は、エイプリルフールのイベントが行われました。日付変更と同時に探し始めたので、スイ魔との戦いになり、割と大変なイベントになってしまいました。これは後でツイッターで知ったのですが、今回は七不思議形式になっていたみたいです。ドルワーム水晶級に行くと、こんな感じの会話が見られたそうです。 私が行った時はセリフが通常のものに戻ってしまっており時すでにお寿司でしたまず最初にみんなが向かったのはこの懐かしのメタキン看板ですあれをもう一回やるとは思っても見ませんでしたねそして新しい仕草書がもらえたのもサプライズでしたこの仕草書をもらうためにサブキャラを一生懸命動かしていた人も多かったようです ただ、この仕草書は、冒険者の広場でも各キャラごとに配布されましたので、当日ログインできなかったキャラも安心ですね。という感じで、一個一個紹介していると長くなってしまいますので、残りの6個は明日以降ですかね。せっかくいっぱい録画しましたので、ネタが尽きるまでは、毎日のオープニング映像として活用しようと思います。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。